ははい皆さんこんこにちは203です今日はブレーキ BRR7000 の方を取り付けていきたいと思いますこちらが R7105 0 0 0のブレーキですえフロントとリアがあるんですけども違いはこちらの後ろですねここのこのネジですねこのネジの長さが違います短い方がリアのブレーキで長い方がフロント用のブレーキになりますシートステーとか、まあ、フロントホーク見れば分かるんですけども こここの厚さが違うんでこちらのフロントフォークの方方がここが厚いいんで長い方がフロントになります、えー、こちら、えー、フロント用の方なんですけどここのネジ部分ですねこちらをはめるものは付属してますこちらネジなんですけども、えー、長さが何種類かありますフロントフォークの穴の深さに合わせてこのネジを使い分けてくださいはいではフロントのブレーキから作っていきたいと思います ワッシャーを入れて 指定トルクなんですけど8から10ニュートンになってますので8ニュートンで締めていきたいと思います<笑>はい次にセンタリング調整ボルトなんですけどもこちらの位置が、えー、正しい位置になっているか確認しますこれがセンタリング調整ボルトになりますここから、えー、ネジの先端まで 2.8 ミリ出てれば標準となってます はいではリアのブレーキもつけていきますワッシャーを通して 定値の8ニュートンで締めますはい、締めましたこれで前後のブレーキがついたことになりますで、あとはワイヤーを通して調整していく作業になりますはい、今からアウターケーブルを切っていきます はい今切ったダメですけど結構きれいにえ切れちゃいますねもし穴がひしゃげた場合はこういった針を刺して広げてくださいシマノのワイヤーカットの場合ですとこの青いのがこれが取り外しできるようになっててこれが、えー、針になってます アウターケーブルの長さなんですけどもこのキャップをつけてフレームに刺してこちらもブレーキの方に刺していくんですけどもある程度の、えー、お曲がりがある状態にしてくださいもうちょっと短くてもいいかもしれないですねこの場合ですとこのぐらいになるとちょうどいいですね 今ちょっと切ってみましたこんな感じですかねもうちょっと短くてもいいぐらいかもしれないですけどまあとりあえずこれでいきましょうブレーキレバーからこう切ってるケーブルがこうつながってこうきますんでアウターケーブルに ブレーキワイヤーを通していきます。フレームにはめてこちらもブレーキに貼って。いきます。そうすると今こちらにケーブルが出てきましたね。この今出てきたケーブルなんですけども、ここの穴に通していきます。ちょっと角度変えます。えー、ここですね。ここのネジをちょっと。 ができているものです。ここの隙間に、えー、ブレーキケーブルを通していきます。で、これでネジを締めて固定します。 実際は、えー、ブレーキの調整をしながらここを締めていきます気をつける点としてはこのロックですねこのロックは閉めた状態でケーブルの調整をしてくださいはいそれでは、えー、ホイールをつけて、えー、ブレーキの、えー、シューの調整をしていきたいと思いますはいえー、っとですねこのシューなんですけどもリムに対してですね ここ見えてる上のシルバーのリムの部分ですね、これが、えー、トリセトを見るとここが 1mm 以上、えー、タイヤから離すというふうになってますね。なんでこうぴったりにしちゃうと、まあ、タイヤに当たる可能性があるということだと思うんですけども、ここを、えー、少し 1mm 以上。 下げるってていいう風に書いてありますはい、えー、今閉めたんですけどもブレーキをかけた状態で 1mm ぐらい開くような形にセッティングしてます。で、えー、っとあと気をつけるのはですねここの、えー、っとホイールのこのリム部分と、えー、このシューの、えー、間のこの前の方の。 隙間と後ろの隙間なんですけども、えー、前の方をちょっと狭く後ろを広くしてくださいと引をつけるっていう形になります極端な例で言うとこういう形ですね前の方が狭くて後ろが広いというのを微妙な角度でやってください周の後ろ側に、えー、何かカードを挟んだ状態で、えー、ブレーキを締めながら。 を調整します。そうするとこのカードの分だけ後ろ側が開いた状態になりますつまり前が閉じた状態遠いになります、えー、取説を見ると 0.5mm 後ろを、えー、角度をつけるという形になってます最後はこのブレーキシューとリムのところのクリアランスの調整をしていきます 取り捨を見ると1 5ミリから2ミリぐらいのクリアランスっていうふうになってますまあここは結構好み出るんで、まあ、あの引き尻の遊びを含めたところで各自調整していればいいかなと思います4ミリの六角でネジを回して調整していきますまず緩めてでワイヤーを引っ張って少しだけブレーキを緩めたところで 六角を締めていきます、えっと、注意点としては、えー、センタリングが出てないとブレーキを強くかけた時にタイヤがその偏った方にグッと動くようになってしまいますその場合はセンタリングがずれてますんで、えー、まあブレーキのこれをまあちょっと。 カラーを使ってくっと寄せてください。今ブレーキを強くするとタイヤが右に動きますね。なんでブレーキを逆側ですね。こちら側に、えー、ずらします。ブレーキワイヤーの調整が終わったら、えー、ケーブルを切っていきます。この長さはま人それぞれだと思うんですけど、ちょっと僕長めに。後で調整がきようにちょっと長めに切るのが好みです。 ケーブルをカットした後はキャップをつけてペンチとかニッパーで潰しますフロントも同様にアウターケーブルをフレームに合わせてカットしますこちらの穴も整えますはい、こういう形で穴を整えました えー、とフロントのアウターケーブルにブレーキケーブルを通していきますえー、とこちら、えー、ブレーキケーブルをこちらの穴に通していきます でこのブレーキケーブルをこのレンジを緩めてここに通していきますあとはホイールの幅に合わせてこちらを締めていきますとりあえず、えー、とりあえずの仮止めですね これでブレーキレバーを引くとブレーキが動くようになりました、えっと、ここのネジですねここのネジでも微調整ができますここのネジを動かすとどうなるかというと分かりますでしょうかねこういうふうにここを が左に行ったり右に行ったりこれの調整ができますあとリムとの隙間の調整なんですけどここを回すことによってし、えー、締めたりする緩めたりすることができますんで最後の微調整はこちらでやってもいいかもしれませんこれでブレーキの取り付け作業と調整は終わりました今回の動画はここまでとなります この後の作業としてはディレイラーの取り付けと調整があって作業の方も佳境に入ってきますので今後の動画も楽しみにしていてください是非チャンネル登録をお願いしますそれではまた